Thank、you えー、皆さんこんばんはセタゾンチャンネルたぬきのぼやきレディオパーサンティー世田谷のたぬきと申します<咳>、えー、日曜日は4月9日日曜日、えー、20時を回りました皆様いかがお過ごしでしょうかさあ毎週日曜日といえばたぬきのチャンネルではですねツイッター、まあ、総合フォローいただきました VTuber 様や V ライバー様クリエイターの皆様とかねユ、えーチューバーゲーム実況者、まあ、こういった方々のね紹介配信こちらの方となっております ヤシャキさん来ていただきましてありがとうございます。改めましてこんばんはということでね、来ていただきましてありがとうございます。こんばんは。さてね、あのー、本日はね、えー、20、えー、ちょっと待ってください、24名だったかな ?24 名のご紹介ということでね、シュウユラリさん も, もこんばんは来ていただいてありがとうございます。はい、えー、ご紹介とになります。 ぜひぜひ最後までお付き合いいただければ幸いでございます。はい。で、えー、っと、よいしょ。サムネイル閉じて、パワーポイントが、これかなあ、きた<笑>、ねえー。まずですね、えー、またぬきから皆様への お, お知らせということで、 えー、まず、チャットへのねえご返答に関しましては、ですねえ紹介が終わりましてから、お一人お一人ね読まさせていただきます。次へのご紹介の準備とね合わせて、お一人お一人様を区切るという感じでねやらさせていただければ幸いかなといったところでございます。 で続きまして、ですね、えー、紹介させていただく、まあ、主人公の皆様のチャンネル登録、ツイッターフォローなど、ね、気になります方がいましたらぜひお願いいたします。えー、たぬきの本日のこの枠の概要欄にてご紹介させていただく皆様のね、えー、ツイッター、またはですねその YouTube、また、えー、YouTube 以外でいきますと、ツイッチャー、ツイキャスう、イリアムのね、えー、URL、こういったものもご用意しておりますので、ね、ぜひぜひ、ねえー、行っていただけると幸いかなと。 いったところでございます、はい、でえーまあ、途中ですねちょっと半分12名12名で分けようかなと思っておりますゆっくりねじっくりやりたいなと思っておりますのでそういう形で考えております、えー、前半戦後半戦を分けて、えー、24名の、ね、方々を、まあ、しっかりとご紹介させていただければと思っております またですね本日ご紹介させていただく皆様あもしかすると見に来られている方も中にはいらっしゃるかと思いますえこの紹介部分に関する切り抜きに関しましてはですねまあ結構ご質問等々ありましてあの自由にしていただいて全然結構でございますたぬきの配信に関して は, はいもうこれはでも自由に切り抜いていただいていいですよというふうにお話をしておりますのでずっとねお話 し, しておりますのでえそこはあのぜひ皆様のねえ活動の部分に えー、ご活用いただければと思いますカニパン海賊様こんにちはこんにちはということで来ていただいてありがとうございます<笑>ちょっとね乾燥気味で喉がガラガラしてるんでちょっと水をいただきますはい、えー、それではですね、えー、まずうー、まあ、DM 皆様にお送りさせていただきまして、その DM の返答の部分ですね、えー、いただいた方々のご紹介という形になるんですけれども、まああのー、初めてたるきのね、この配信、紹介配信というのにご来、えーまあ、遊びに来た、見に来たという方も中にはいらっしゃるかと思いますので、まずその DM のご紹介を、ね、させていただきます、どんな文面で送っているのかと。 このた度はフォロー並びに相互フォローありがとうございます。私はセタタンチャンネルにてタヌキのぼやきレディオを配信させてもらっております、世田谷のタヌキと申します。主な活動として表現者様、各個 VTuber 配信者、投稿者、クリエイターな ど, などの皆様の紹介、応援を主としているレディオです。<笑>つきましては、えー、あなた様4月の9日の夜の配信にてあなた様の Twitter 上のアイコンとともに活動を紹介させていただこうかと思います。 どんな感じの配信か気になりましたら実際の配信をご覧くださいということでね先週のご紹介をさせていただいておりますご質問ですいずれかでお答えいただければ幸いでございます現在既に配信されている方は今後配信を通じて何を表現していきたいですか準備中の方はどのようなどういう配信を描いていますか表現者様を支援されております企業様は今後どのような表現者様を発掘していきたいですか クリエイターの方は今後どのような作品をより創出していきたいですか4月の8日までにお答えいただければ幸いです質問へのご回答がありましたら紹介させていただきます末日となりますが今後も素敵な配信作品をお待ちしておりますという形でね、えー、お送りをさせていただいておりますアさイズチャンネル様こんにちは、えー、お邪魔しますということで来ていただいてありがとうございます、えー、矢先師様が、えー、花粉症後遺症花粉後遺症えっとですね花粉症今の時期はですねヒノキがちょっと強くてですね <笑>もうね、オールシーズン引っかかるのでね、どうしようもないんですわ。<笑>どうしようもないですね。はい、もうそ う, そういう、もう諦めております。1 <笑>個諦めておりますね、そういった意味合いでは。はい、ではね、えーはい、あ関様も、ね、来ていただいてありがとうございます。それではね、えー、順々にやっていきたいと思います。<笑> どどん。よいしょ。カニスクリュー様でございますね。えー、格闘ゲーム配信者のカニスクリュー様でございます、えー。格闘ゲームをメインに毎週定期で対戦会を開催中でございまして、プレイステーションでの、ね、ストリーム配信ですが、コメントでのやり取りも非常に盛んで、現在はキングオブファイターズ15での対戦会をメインに 活動されておるおる方でございますあの非常にねあのいろんなキャラクターを使ってねあの対戦もすごいスムーズに和やかにやられているのでねあのもしやってみようっていう方がいましたら是非是非ね一緒にやってみてはいかがでしょうかさてねそのカニスクリュー様から頂 い, いているお言葉でございますこんばんはタヌキさんいつも楽しく拝見させてもらっております紹介ありがとうございます以下回答させていただきます 格闘ゲームでまったり遊んでいる様子ちょっと昔のゲーセン風なのかそれとも部活的な雰囲気なのかわかりませんが視聴者にはなんかこの人たちいつもうるさく楽しくゲームしてるな自分もちょっと遊んでみようかなと思ってくれたら幸いですと言いつつ勝ったり負けたりを繰り返して熱くなっていく様子にドン引きしてもらっても OK 自由な場所を引き続き作っていきたいと思っています HA、hey! チャンネルでは主に SNK の格闘ゲーム対戦会を毎週水曜土曜にやっておりますが 今は KOF15 というゲームにハマってますだいたい数人で集まったら2時間くらい対戦をやっておりますシャイでツンデレだけど鬼畜な腕前のエシさんカニコエビミの作成親戦い方に熱いこだわりを持ったオールラウンダーな猫格ゲーマー的確なアドバイスと徹底したコンボテクでメンバーを圧倒するガーディアンヒーローズ好きなエシさんなど他個性豊かな方々が だいいいた人人から5人集ままっててワワイワイしていますすそうですね<笑>近々アップデートを予定しまして、えー、謎の看板娘カニコエビミが動き喋り始める予定ですまた彼女たちの仮想ゲームセンターも建設予定これまでの雑なチャットオンリー配信形式から徐々に成長していく様子もお楽しみください 配信外では定期的に格ゲーのコンボ動画「ス ト,、えー、ストリートファイター5」えー「キングオブ フ, ファイターズ15」えー「グラブル VS カップエース2」などまたこだわりのレトロゲームのクリア画面もアップしていく予定です現在工事中6月からは、えー「ストリートファイター6」や「えー、KOF15」の大型アップデートもありどんどん加熱していくゲーム、えー、格ゲー界隈の盛り上がりの手助けに少しでもなれたらいいなと思います 以上です。ということで、いただきまして、ありがとうございます。はい。えー、白積ガウ様、あ、こんばんは。ということで、来ていただいてありがとうございます。え、ミティーニ様も、こんばんは。来ていただいてありがとうございます。いや、でもね、やっぱり、こういうふうに、その、自分の、なんだろう、配信をこういうふうに成長させていきたいなっていうのを持っているって非常にいいですよね。素晴らしいと思ってます、僕は。やっぱり、その、何と言いましょうかね、あのー、 無目的にやること例えば本当にエンジョイでやるっていうのも全然ありだと僕は思ってるんですけれどやはりこうこういう界隈を成長させていきたいよねっていうところでどんどんどんどん成長させていくっていうのはねあのすごいいいことだと僕は思ってますんで今後もねぜひ頑張っていただければと思います。 まあ、タヌキの場合、ちょっとね、格ゲーって、あの、波動拳が出ない、波動拳がねちょっとそっち行かせてとかね、あの、昇竜拳出ないから、ちょっと右行かせてよとか、左行かせてよとか、そういうね、あの、本当、ストリートファイター2とかね、2ダッシュとかね、あのあたりの世代なので<笑>、あの、今の格ゲーってな、なんだろう、その、すごい、コンボがすごいんでしょ<笑>もう、本当になんだろう、その、コンボでなんか、どれだけ、 戦うかみたいなそんな感じになってるからもう僕としては本当に難しいゲームになったなっていうふうに思毎回毎回ねあの思っておりますはいさてね続きましていきましょう一息ルナ様でございますイラストレーターの一息ルナ様でございまして非常にですねコミカルなコミカルでデフォルメな絵ですねこれからですね洗練されて まあ、キャラそしてファンシーでゴシックなものまで非常に幅広く描かれております。でもうすでに、ね、グッズ販売とか結構されてらっしゃるんですけど、もう本当圧巻の一言。あ言、スマートフォンケースであったり、いろんなね、えー、チャームであったりとかもいろいろ販売されておりまして、でまたあのイラストのね、依頼も受付をしておりますので、まあ、もしねあの、気になる方いましたらね、そのイラスト依頼とかもね、えー、してみてはいかがでしょうか。さて、えー、そんな中での、 一息いるルナ様からのお言葉でございます。DV ありがとうございます。お返事が遅くなってしまい申し訳ありません。紹介していただけるということで、ぜひお願いいたします。今後どのような作品をんに創出していきたいですかの質問にお答えさせていただきます。自分の好きなものを好きなだけ取り込んだ作品を書いていけたらなと思います。そしてたくさんの依頼を受けながら、より成長していけたらと思っています。 アマタールアカウントの中、私、ルナを見つけていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。ということで、いただきました。ありがとうございます。ちなみに、こちらの方、YouTube だったかなであの、メイキング動画とかもご用意はしておりますので、ぜひご覧になってみていただけるとよろしいかと思います。はい。マキタマき様、こんばんは、来ていただいてありがとうございます。えー、メイペルサブさんもね、こんばんは、来ていただきまして、ありがとうございます。 さあ続きまして3人目のお方でございます。よいしょ。白摘ガウ様でございますね。えー、現在準備中のセルフ受肉怪獣系新人 VTuber、白摘ガウ様。 えー、ゲームとお絵かきが大好きとのことでおそらく配信内容もゲーム配信とお絵かき配信が重くなるのかなというところでございますね現在はねテスト配信等をしながら準備を進めておりまして本当にねデビュー配信が楽しみなお方でございますぜひぜひね皆さんお待ちいただければと思っておりますはい、えー、そんなね白、えー、にガウ様からいただいた ちなみにこちらの方9月、昨年の9月に一度メールを送りしたんですけれども、返答が返ってきましたのが、本当、一昨日前の金曜日いただきましたのでね、あのー、ご紹介しようというところでね、えー、やらさせていただきます。一応ライブ 2D、Live2D、え、が、ー、完成するまで準備中の予定ですが、少しだけ配信を始めつつあります。個人部員のデではありますが、少しでも見てくれた人が楽しいと思うようなゲーム配信をしたいですね。 準備が整い次第、追いかけ配信をしたいという感じです。今年中にライブ 2D 完成させますということでいただきました。ありがとうございます。ぜひぜひね、あのデビュー配信ね、楽しみに待っておりますのでね。まあ、楽しい、面白いデビュー配信、えー、お待ちしております、はい。よいしょ。続きましていきましょう。 米田ダメメコ様でございます。セルフ受肉個人税 VTuber の米田ダメメコ様でございます。非常に穏やかでツヤのある声と、軽快な口調にほがらかなトークでゲーム配信、コラボ、作業配信などをされております。動画等ではね、実際の、まじ、あの動画ま実況動画ですね。ごめんなさい、実践動画になってる。実況ですね<笑>。 動画やね、ゲームの切り抜きなどもあって見どころは非常にたくさんあって楽しいものばかりなのでぜひぜひご覧になっていただけるといいかと思いますさてそんな米田めめ子様からのお言葉でございます、えー、世田谷のたネき様 DM いただきありがとうございますまた返信遅れた上、えー、夜分遅くになってしまい申し訳ございません4月9日にご紹介いただけるとのことを承知いたしました当日時間が取れるかわからないですがもしご紹介いただけるのであればアーカイブでも拝見したいと思います 頂戴いたたししましたご質問には下記にて、えー、回答させていただきます現在すでに配信されている方は今後配信を通じて何を表現していきたいですか、えー、セルフ受肉ク V ということもあって自分の体をはじめ自分の作品を知ってもらいご依頼につなげられればなと思っておりますあと単純に創作活動は楽しいので見てみてこれ作ったーってやりたいのですゲーム配信については参加型を主としリスナーの皆様と楽しめればいいなと思ってます 基本的に自分の好きを詰め込んだり、えー、割と好き勝手やっているチャンネルです、えー、クリエイターの方に関してのご質問もお答えいただいておりますこれから V になる方のお体作成やすで、えー、に V をされている方の新しいお衣装作成等のお手伝いができればと思っています現在もありがたく何件かはお手伝いさせていただいておりますあとなかなか時間が取れず実行できていませんが MV 作成や 3D モデル作成もやってみたいです。以上になります。ということでね、いただきました。ありがとうございます。本当にね、やっぱりこういうセルフジュニックの方って、やっぱりこういうのが強みになりますよね。本当に羨ましい。絵が描けるだけでもすごいのにね。うん、タヌキは全然絵が描けないので、あれですけれども、本当こういうのを見てると、あ、いいね。見てて本当にいいねっていう感じですね。 はい、ののチャンネル様こんばんは、来ていただいてありがとうございます。はい、では、続きましての方、いきましょう。よいしょ。久目梨太さでございますね。えー、個人税 VTuber、久さめりた様 落ち着きのある非常に爽やかな声と穏やかな口調にね、えー、緩やかなトークで、ま、ゲーム配信をメインにツイッチで活動をされております。エンジョイ勢とのことで、ま、本当にゲーム配信も楽しんでいますし、VTuber 活動も非常に楽しんでいるって感じでございますね。はい。えー、非常にねあの、洗練されたあのお顔なんですけれども、実はこのお方あの、男、男性のお方でございますのでね、皆様ね、あの気をつけてくださいね。<笑>あの ツイッターの方でもね、男の子だからねっていうのを結構、あのー、前面に押し出しておりますので。はい。さてね、えー、そんなヒサメリター様からいただいているお言葉でございます。はじめまして、ヒサメリタです。DM いただきありがとうございます。動画拝見しました。早速本題ですが、VTuber だからといって、演技などの偽りなく、普段通りの感じを出して、リスナー様に素直に受 け, て受け入れていただけることを基本にしています。 なので V モデルもリアルな髪型服装をもとに作成いただきましたパンクロック V 系 が, が好きなのでこんな感じですまだまだ駆け出しのみで、えー、全く宣伝力もないので道のりは険しいですが必ず有名にならなくてもリターを楽しく気に入っていただけるリスナー様を大切にしていく所存ですということでいただきました本当にねそのエンジョイ勢もうガッチでずっとエンジョイをしてるっていう感じの方ですごいね見ててねいいなって思いましたうん それもそれでやっぱり一つの何と言うんでしょうね配信のやり方ですよねああでもないこうでもないって悩みながらやるっていうよりかはもうほんと自分が楽しんでるからみんなも楽しもう一緒に楽しもうっていう感じでずっとやってるってのは非常にいいなと思ってますねはいさて続きましてねえ先ほど来いていただきましたのの様でございますえ不定期配信のおーまあ VTuber のの様 非常に聞き心地のいい低音声とまったりとした口調に穏やかな、ね、トーク、えー、これで、ね、ゲームをメインに Twitch、えー、にて活動中でございます現在は主にオーバーウォッチ2をメインに配信活動されているという感じの、ねえー、部分でございましたので、まあ、もしねあオーバーウォッチ2面白いよね一緒にやってみようなんていうねコラボしませんかみたいな感じでね、えー、お誘いしてもいいのではないでしょうかさてそんなのの様からのお言葉でございます お声掛けいただき、えー、ありがとうございますご紹介いただけるとのことで嬉しく思います自分は配信活動が不定期になってしまっていますが配信に来てくれた方とのんびりした時間くつろぎの時間を過ごしていきたいと考えています理由は自分の声人柄を落ち着くものと捉えているためですということでいただきましたありがとうございますいやでも本当にねあのー、まあオーバーウォッチって結構やっぱりなんでしょう競技性の高いゲームなんですけれども非常にあのー 画面はすごいせわしなく動くんですが、非常に落ち着いて聞いてられるなっていうのがあって、僕としてはすごいあの見やすい配信でございましたね。うん。素晴らしいなとああいう雰囲気いいですよね<笑>、まあぜ。ぜひぜひねあの、どんな雰囲気だよっていうのがありましたらねあの、ぜひ見に行っていただけると幸いでございます。概要欄の方に、えー、のろ様のチャンネルですね。まあ、今まで紹介してみ、えー、紹介してきました皆様のチャンネル、こちらの方も、 すべてね掲載しておりますのでぜひご覧になってみていただければと思いますはいさてさてさて、えー、続きましていきましょうかねはい海老名葵様でございます、えー、人魚系新 g VTuber の海老名葵様朗ら、えー、かで華やかな声と、えー、穏やかな口調に朗らかなトークで雑談配信ゲーム配信、えー これあれあだなな<笑>じゃなくて飲 酒, です、ね、ンで飲酒雑談に歌わくと活動中でございます動画では歌ってみたなども、ね、出しており非常に素晴らしい歌唱力を、ね、あの披露されておりますので、まあ、ぜひぜひご覧になってみていただければと思います、はいえー、そんな海老名青様からいただいているお言葉でございます、えー、こんにちはこちらこそフォローありがとうございますそしてご丁寧な DM ありがとうございましたアーカイブ拝見させていただきました えー、表現者様をご紹介応援しているということで、えー、素敵な配信活動お疲れ様ですそして次回の配信でご紹介いただけるというお話いただきありがとうございます配信当日は予定があり リ, タイ、えー、リアタイできませんがぜひ、えー、ともよろしくお願いいたします以下の、えー、以下質問の答えとなります一緒に楽しいを共有できる配信をしていきたいですゲーム実況や歌雑談をメインに配信していますが 来れて良かった楽しかったと思ってもらえるようそして自分自身を楽しむことを目標に頑張っています青と一緒に楽しい時間を過ごしてくれるお友達募集中アイコンは固定ツイートにあります新時代のサムネ画像を使用しております画像の指定ができるのであれば固定ツイートの動画横にあります、えー、名前ロゴ入りの顔アップ画像を使用していただければ幸いですというふうにいただきましたがごめんなさいちょっとツイッターのねおーおーの方がちょっとすご い, い, い 元気があってよかったなと思ったんで、こっち使わさせていただきました。ごめんなさい<笑>。はい。ではね、続きましていきましょう。ドン。ミティーニ様でございます、えー。ゲーム配信者のミティーニ様、非常に穏やかで落ち着くね、渋い声。 そしてね、丁寧な口調に静かなトークで Twitch でゲーム配信を YouTube ではゲームの作成であったり雑談などでね、えー、配信を活動中でございます切り抜き動画もね、非常に見どころがたくさんありましていろいろね、見てて面白かったっていう方でございますゲームもそのユニティを使ってね、えー、自作ゲームをね、作ってらっしゃるってまたなかなかすごいなっていうね、ああいう難しいものをよく作って できるなーって思いながらもやっぱりそういうのもね踏まえてやってらっしゃるんだなーっていう一、まあ、つの配信のコンテンツとして最近やっぱりゲー ム, ゲーム作成っていうのもねコンテンツになってますからすごいやなーって思いますはい作れる人がとにかくすごいって僕は思ってますね、はい そんなミティーニ様でございますが、えー、現在配信は Twitch でしており、YouTube ではショート動画を中心に投稿しています。今後配信を通じて表現することは下手であっても実行することが重要であることと考えています。もともと私はゲーム制作の過程を配信でするつもりでしたが、PC が配信中に落ちるため、現在のゲーム配信のスタイルになりました。 その後、配信を少なくしていた時期もありましたが、自分の活動によって、たとえ他の配信よりも優れていなくても、今までやってきたことが自分の趣味となり、また実績になっているように感じました。その結果、実際に行うことが重要であると考え、このことが、えー、現在、私が表現したいことであると考えます。最後となりますが、紹介していただく機会をくださり誠にありがとうございました。今後も素晴らしい配信等をお待ちしております。ということで、いただきました。ありがとうございます。 はい、えー、おし様、こんばんは、来ていただいてありがとうございます。えー、ホームルーム様、こんばんは、来ていただきましてありがとうございます。SSU さんも、こんばんは、来ていただいてありがとうございます。本日はね、えー、紹介配信ということでやっております。ね、ぜひぜひ最後までお付き合いいただければ幸いでございます。さあ、続きましていきましょう。スニッチー様でございます。セルフ受肉個人 VTuber のスニッチー様でございますね。スニッテじゃなくて、チですね。<笑> なん か, なんか 今, 日今日のやつは<笑> 5字が多いなすいませんねはい、えー、非常に穏やかで凛と通る声に緩やかな口調に朗らかなトークでね作業配信やゲーム配信をメインに活動されておりますまた動画での振り返りやね、えー、企画系動画なども出されていて、まあ、企画系動画も結構ね面白いものが多かったりするので是非ご覧になってみていただければと思います さて、そんなね、スニッチー様からいただいているお言葉でございます。えー、世田谷のたぬきさん、はじめまして、こんばんは。お声がけ DM ありがとうございます。下見が尋常じゃないほどぬかりないとのことで、とても緊張しますが、宣伝させてもらいます。ん<笑> え僕が紹介するのに僕の宣伝をしてくれるってこと<笑>え<笑>どういうことだもうちょっと、<笑>まあ い, いや、えー。好きを敷き詰めて自分らしく生きている、えー、全セルフ受肉妖精 VTuber のスニッチと申します。身長 16.5 センチ、性別なし、猫、狼、赤ちゃんボディが集結した v 体で VTuber をやらさせてもらってます。主な活動は Twitter で素材配布、YouTube でゲーム動画投稿、たまに生配信とマイペースに活動しています。 素材作りはものづくりが好きでいわゆる趣味です。自分で使うもの、思いついたもの使われるであろう素材を描いたり作 っ,、えー、作ってます、えー。動画投稿しようと思ったきっかけはゲーム実況動画で何だかたなんか楽しそうだしやってみようで動画投稿を始めました。やっていくうちにもっとやりたい、ゲームしてる時、体動くからそれも映したいという一心で V 体を作りました。 えー、まだ生配信でゲーム画面と一緒に v t u b 映せてないですけど、今後とも応援していただければ幸いですということでね、いただきました。ありがとうございます。うーん、うん、<笑>なんだろう。僕が紹介、え僕の紹介をするという、あ<笑> とても緊張しますが、宣伝させてもらいます。宣伝させてもらいますっていう、ん<笑>うん。<笑>まあ、あ, あ、あれですかね。あの、ツイッターの方できっと、あのー、告知をしてくれたのかな。ありがとうございます。<笑>はい。では、続きまして、10人目の方でございますね。 えー、ドクター何し様でございます、えー、クラフト系 VTuber のドクター何し様でございます非常にね、えー、この方爽やかで穏やかな声に、えー、軽快な口調でねあの穏やかなトークで不定期にね動画投稿やゲーム配信をメインに活動されております何よりもクラフト系の本領としてですね VTuber 様を、えーまあ、パンケーキを作って えー、使って VTuber 様を作るという配信をやら、あのー、動画投稿をされてるんですねあのー、それがですね、あのー、非常に面白いんですよ<笑>こん、あのー、今2本ぐらい出てるんですけど今回はこの人を作りますでこうしますこうしますって本当パンケーキをこう作っていくんですけれど多分これあのー、作る 家庭で入れている当てることを、その実際にそのモデルとなった vtuber さんも多分当てる子を入れてると思うんですよね。これ、多分同 時, 同時取りじゃないと思うんですよ。当てる子を当て当てる子に当てる子を入れるっていう感じでやってると思うんですけれど、あのね。パンケーキ。いや、あのね。パンケーキアートっていうのがどうなんだろう。パンケーキを結構積み重ねてホイップクリームとかそのチョコとかあってそういう人の顔を作るみたいな。そんな感じなんですよね。 ごめんなさい、ちょっとうまいことね、あのー、語彙力が出てこなかった。<笑>すごいね、本当、と面白いの一言なので、ぜひご覧になってみてください。あのー、この方の、何でしょう、ホーム画面のところにも乗っかってましたので。 ぜひぜひご覧になっていただければ幸いでございます。さあ、そんなドクター何がし様からいただいております、えー、お言葉でございます。世田谷の谷口さん、こんにちは。こちらこそフォローありがとうございます。ご紹介いただけるとのことで、主にゲーム配信が多いですが、作っていた動画を上げています。VTuber はバーチャルですが、超美霊動画を出す人もいれば、周りのハードルも下がるかなと思って動 画, も上げ動画を上げていました。夢は VTuber を貯めていた動画で、えー、V 界隈、 V 界全員食べることです。全員食べます。よかったら動画見てください。悩みは一人 VTuber 食べる動画のコストが高いことです。もちろん食べるだけでなく、いろんな表現方法で VTuber さんを紹介していますので、えー、それらもよろしければご覧ください。いろんな VTuber さんを動画に取り上げて見てくれる人に楽しい時間や新しい VTuber さんを紹介できたらいいなと思っています。こういった内容でよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。ということでね、いただきました。ありがとうございます。 えー、ぜひぜひね、見に行ってみてください。非常にね、面白い内容でございました。さあ、続きまして、N 様でございます、えー。こちらの方ですね、現在絶賛準備中でございまして、ちょっとね、チャンネルの方も確認がちょっとしてみたんですけど、まだちょっとそこのチャンネルまではちょっと出てなかったのかな。できてなかった感じでございます。はい。 立ち会い等はね、公開されておりますが、チャンネルなどに関しては現在準備中でございます。どのような形でデビューするのか、非常に楽しみな方でございまして、えー、時折あの、スペースの方でもね、あの開いているということなんですけど、スペースですとちょっとアーカイブ残らないので、ちょっとね、お声とかが確認取れない、えー、状態でございました。はい。さあ、そんな N 様ですけれども、お言葉いただいております。 こちらこそありがとうございます。今は準備中のみで、まだ YouTube チャンネルも持っていませんが、いずれデビューをした際はお絵かき配信や、普段出せない互いの世界について語るコラボ配信、その他にもリスナーさんと交流できる創作企画等を 立, て立ち上げてみたいなど、いろいろ考えておりますということでいただきました。ありがとうございます。ね、本当に ちょっとすいません。えー、一旦鼻買いますんで少々お待ちくださいね。 はいすいませんお待たせしました。それではねつづ、えー、続きまして前半戦最後のお方でございます。こちらでございますね。白、えー、のエログ様でございます。非常に透き通る甘く華やかな声、そして軽快な口調に朗らかなトークで作業雑談やゲーム配信、えーまあ、歌枠の配信、コラボなどでね活動されております、えー。またシチュエーションボイス。 の投稿やね切り抜き投稿などがあって非常に見どころをまたですねあの聞き心地のいい言葉を、ね、声、えー、出しておりますのでもう本当にね、あのー、活動が非常に盛んだなという白、ね、の絵ログ様でございます異世界の人型兵器個人税 VTuber という、ねえー、ことでございます、はい、さてそんな白の絵ログ様からいただいております遅くなってしまい申し訳ありませんすで、えー、に配信活動しています 配信では自分の表現したい世界観を出 し, たいも出したいもありますし、得意分野を生かしたいので、声の演技、声優やイラスト、台本などの お, 手お仕事をいただいたりしたいと考えています。したいことがたくさんあります。基本的にはじ、えー、理想の自分に近づくための活動です。目標はアニメ声優として出演、または声優になること。これで合っ て, る合っているのかわかりませんが、よろしくお願いいたします。ということで、いただきました。 いやでも本当にね、結構最近思うんですけれども非常にあの<笑>実力のあるその、まあ、声, にあの声劇、声劇っていうんですかねあの非常にやっぱり実力のある方々が出てきてますので、まあ、そういったところからやっぱりそのアニメの方に、ね、採用されたりとかするっていうのはあるとは思うんですよね。 うんまあ、実際なんでしょう、その大手の方々なんかも、まあ、本当にアニメのち役っていう感じで出たりとかもしてるんですけれどもね、うん。まあでも、どうなんでしょうね、今後その方々をメインにっていうのは、多分そうそう難しいとは思うんですけれどもね、はい。さてね、ちょっと、まあ、前半12名の方をね、えー、いかがでしたでしょうか、ね、再度ご紹介させていただきます。カニスクリュー様、えー、一息ルナ様 えー、白積ガウ様、えー、米田めめ子様、久、ね、米リタ様、のの様、海老名青様、ミティーニ様、えー、スニッチー様、ドクター何し様、N 様、白の江ログ様のご紹介でございました。それ前半の方ね、終わりましたので、えー、若干、えー、ちょっと休憩を挟みまして、えー、50分までね、ちょっと休憩をいたしたいと思います。えー、ちょっと待ってください。 まずツイッターで前半12名のご紹介が終了となりました20時50分までええー、タイムですいやーもうほんとね<笑> うん、これでえっ、ー、とあとはテキストいやーもうほんとね<笑>くしゃみが止まらんうん。 とということでね20時50分までね、ちょっとご休憩あの皆さんとね一緒に判断したいなと思っております。いや、でもね、そう、あのー、昨日も対談コラボとか や, らす、あのー、やっていたんですけれども、ごめんなさいね、ちょっと鼻かみながらちょっとあれなんで。あのーまあ、大体土曜日まで、土曜日の。 お 昼, お昼過ぎぐらいかなにはだいたい紹介の文面って全部終わるんですよ。まあ、作る上ではね。作る上では。うん。なんですけど、あのー、まあタヌキの文面って時間の指定してないじゃないですか。時間指定。<笑> で時間指定してないってことはどうなるかっていうと、あのー、昨日コラボ中に、コラボの前、1時間ぐらい前かな<笑>に、ぽぽんって2件ぐらいあの、まだ大丈夫ですかみたいな感じで来て、まあ、土曜日までって言ってるから、さすがにね、その、ノートは僕、言わないので、あ、大丈夫ですよ、まだ間に合いますよって言ってね、あのー、ご紹介の方のね、枠を作るっていうのはやってるんですけれども。 まあ、やっぱり、なんかちょっとそろそろ考えた方がいいのかな思いながら、あの、はい、いろいろ作業はね、している次第でございます。難しいよね、こういうのってね。うん。何がいいんだろうって、成功例がないからさ。成功例がないもんだから、ね、本当何が正しいかもわかんない。 そういうのがあって、まあ実際問題、どうしようかねって<笑>。うーん。まあでもね、あのー、どちらかというと、まあやっぱりね、VTuber の皆さんって、やっぱりいろいろね、その、ご自身の配信もあり、いいまあ様々ね、えー、やられていることもあると思うので、まあ仕方がない部分はあると思うんですよ。うん。なので僕はね、あのー、逆に、 そういう人たちを応援するわけだから、別に、えー、なんだろうお、土曜日の23時59分までは受け付けようかなと思ってる。<笑>うん。で、その代わり、なんでしょうお、ね、日曜日のお昼の配信を、<笑>あのゲリラ的にやってるお昼配信をなくせばいいってだけの話なんで、ええー。<笑> 僕自身はそういうふうに思ってますね。で, でもそれって、田きさんさ、自分の配信、も大事なんじゃないのいや、まあ、大事かもしんない。<笑>大事かもしんない。大事かもしんないけれども、僕はそういうふうに思ってますね。うん、だって僕がやりたいことなんてのは、こういう紹介とコラボと雑談ぐらいしかないから、ゲームって本当そういうものなんですよ、僕。うん。 でまあ、そういう感じで考えてるで、あので、ー、その枠で、なんだろう、ゲーム配信やる枠を、ね、逆に埋めて、その間に、皆さんのね、えー、なんだろうお、配信を、配信とかね、アーカイブ確認して、文、えー、面作ってっていう時間に当てれば、うん、より良いものができると僕は思ってるので、はい、そんなふうに僕は思ってますかね。 ちょっとちょっとまあ頭おかしいかもしれないけどなんかこれがいやあんた普通じゃないよってよく言われるんだけれど、うん、<笑>まあ普通でないことは結構自覚はしてますけど ね, <笑>ねまあやっぱりね楽しい人たちの紹介するのはねあの楽しいことをやっている人たちの部分をね紹介するのはもう僕はすごい面白いし楽しいなと思ってますからねうん。 そんな感じで、えー、考えている次第の、ねえー、おじさんたぬきでございます。<笑>まこの時間を、ねえー、使って、まあ、もしあのご質問等々あればあの何でもたぬきでね、えー、たぬきに聞きたいこと等あればあの全然お答えはしますので。 いやーでも本当に<笑>あそうですねいろんなスタイル本当皆さんのね、そのスタイル見ててねあのー、めちゃくちゃあのた、ー、めになりますね自分の配信もこうしようとかねうん竹内さんこんばんは来ていただいてありがとうございます書店雀士様来ていただいてありがとうございますこんばんはということでねはい 幸さんは今日配信はお休み<笑>これから<笑>これからかしら<笑>あもう配信 終, 終えられたってことですねなるほど了解です あ花粉症つらすぎでとにかく話すと<笑>花粉症もうこの時期ヒノキつらいよねヒノキがつらい<笑>本当に本当にヒノキがつらくって<笑>そう杉はさ今年はほらそんなにねあのー、問題なかったけどあのー、窓湿ってたりとかしてたからねあれなんだけど めちゃくちゃ<笑>、ね、あのー、辛い<笑>。うん。治りかけいいですね、治りかけ。いや、タはほんとね、全部かかってるからね。辛<笑>いっす。<笑> 杉は、杉はもうね、杉も辛いけどねっていう話ですけれどもね、うん、杉も辛いけれども、おまあ本当にね、あのー、ヒノキ、ヒノキの方がどちらかというとやばいって<笑>やばいなーっていうのがよくあります<笑>、タヌキは。うん さて、50分から再開いたしますのでね、まあ皆さんね、えー、今の間にあのお手洗い等々ね、あの済まされていただければと思います。まあでも今日も今現在15名もね、来ていただいて本当はありがとうございますね。あのー、こんなくたびれたおじさんたぬきのね、あのー、配信に。豚草きつい説、豚草きついですよね。秋の豚草、稲、ね、このあたり本当やばい。 もうオールシーズン引っかかると本当につらいですからね。うんねえ、本当にきつい。<笑>いやまあそれにしても、ね、バークショートもすごいですね、なんか今、盛り上がりがね。 タヌキはあのー、3D の体持ってないのでねあれですけれどもすごいなーってこのバークショーと、まあ、3D の体がないのでタヌキは関係のないことですけれども な ん, かななんだっけあのバックショートのさなんかそのソフトウェアでさどなんかどうたらこうたらでなんか自分のあれがなんか勝手に使われるんじゃないかみたいなことを言ってた人いたじゃないですかあれってどうなったんですかね ?3D ボリディあーああ、先キさんなんかあると面白いかもしれないですね。モ、う、コ、ん、ピでなんか踊るとかね。<笑> まあ、タヌキはね、あのーまあ、そもそもまずライブ 2D の体にはがないからね、<笑>そこのスタート地点にすら立ってないっていう<笑>。はい。えー、っと、そうだな、今のうちに、えー、っと、よいしょ、えー、っと、 一応ですね、あのー、よいしょ。こちら、ちょっとでかいな。ギュギュギュギュギュ。ドン。はい。えっ、ー、と、こちら、来週の予定表になります。えっ、ー、と、一応、明日20時半から、作業晩酌雑談配信という形で、えー、まあ、ちょっと来週のサムネイルが全然ちょっと間に合わなかったので、 えーまあ、サムネイルをさ作成しながら、ねあのー、お酒を飲みつつ、まあ、皆さんとのんべんだらりと、ね、お話ししていこうかなっていう、えー、配信でございまして火曜日はお休み、えー、12日水曜日、えー、こちらは普通通りの晩酌雑談配信になります、えー、13日、えー、が、まあ、あの木曜日ゲーム配信エンダーリリーズリレベル1で行くエンダーリリーズということでね、えー まあ、ヨリウス戦に向けていろいろとお取得するものを取得できるものは全部していこうというものですかね<笑>、はい。で金曜日がえまた晩酌雑談配信。土曜日が成田里奈様との対談コラボ。16日がまたえー 今週と同じように、えー、表現者様の紹介配信という形になってます。はい。で、えー、っと、一応もう今月のお部分ですね、まあ、昨日ゴロッペ様とのね、あれがありましたけれども、えー、こちらが成田里奈様との対談コラボのサムネになります。もうすでにね、えー、枠の方も撮っておりまして、告知の方もね、現在ツイッター えー成田里奈様が終わりますとこちらシャノンディラック様との対談コラボという形になりますはい、ね、でえっ、ー、とまだ作ってないサムネイルというのがありまして何があるんだっていう話なんですけれどもえー、まあざっくり言いますと あれですね4月29日、えー、今月末日になります VTuber 晩酌座談会ですねこちらの方のサムネイルがまだちょっと出来上がってないので、まあ、これも明日作っていく感じになりますかねまあこれですかねはい、まあ、7名様のね、えー、ご参加が決まりましたので、えー、それに締めをさせていただいたという流れになります いや本当ね、そのデビュー前の方からあの、まあ、デビュー し, して、ね、もうすでに活動されている方まで一堂に、ね、返してお酒を飲んで、まあ、みんなとわいわいガヤガヤやるっていうのが、ねまあ、早々にあることではないので多分ん、たぬきの枠ぐらいしかやってないと思うんですよ。こういういのって でもう本当に何だろうタヌキ自身があのどうぞご由に来てくださいって感じではーいってこうね上げているってのは多分タヌキぐらいかなっていう感じですねはいまあね、えー、5月もお開催予定でございますので えー、VTuber 晩酌座談会またこういった、あのー、先週、まあ、先週とか昨日やりましたね、えー、対談コラボですねこちらの方はあのー、普通にね、えー、また募集の方もかけさせていただきます、えー、成田里奈様との対談コラボが終わって、えー、募集の方をまた再度5月分ね、えー、募集開始って感じになりますなのでね、えー、まあぜひぜひ 4月は何かと飲み会が多い時期であるしちょうどさそう、うん、そうですね<笑>もしあのあこういう場でねあの対談してみたいなとかあコラボいいなあのー、あ晩酌しながらみんなとわいわい騒ぐのいいないうのがありましたらぜひねあの来ていただければ幸いでございますはい、まあ、皆さんのね、えー これで一番いいところはね、もう本当に皆さんのリスナーの皆さんも一度に返せるところっていうところで、はい。やっておりますので、ぜひぜひと思います。さて、えー、っと、ポチッと。続きましての方いきましょう。ちょっと待ってくださいね。準備します。よいしょ。 ではね、えー、20時50分になりましたので、えー、再開の方をしたいと思います、えー。後半戦の再開です。後半戦スタート。 はい、こんばんは、来ていただいてありがとうございます。白のえログ様ま、白のエログ様は、えー、前半戦の最後のね、ご紹介をさせていただいたところでございますので、はい。えー、愛称さ様こんばんは、ということで来ていただいてありがとうございます。えー、それではね、ご紹介をさせていただきます、ルナ・テイコ様でございます。えー、月系 VTuber、ルナ・テイコ様えー、 星尻尾団というお読みするのでしょうかねという個人グループで活動しておりまして先ほどいらっしゃいましたアセナチャンネル様のアセナ様とですね、えー、ご一緒によく配信の方をされていらっしゃるお方でございますはいで非常にね朗らかで華やかな声に、まあ、軽快な口調に楽しいトークでねゲーム配信とか、まあ、雑談歌枠、えー、また お酒を飲みながらのね、配信、まあ、とうとうとね、やられているお方でございますんで、まあ、非常に面白い配信スタイルをされていらっしゃるな、というところでございます。ぜひね、ご覧になってみていただければ幸いでございます。さてね、えー、そんなルナ・テイコ様からいただきました。お声がけいただきありがとうございます。動画拝見させていただきました。ぜひ使っていただけたら幸いです。星しっぽ団という個人グループで活動しています。 ランチョのルナ・テイコと申しますメンバーは現在6人で、私の配信は主に同居人のアセナとしてます。表現していきたいこととしては、自己制作作品、イラスト、待機画面、動画編集、モデリング等を見ていただくとともに、リスナーさんの日常に携われるような配信をしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします、テイコ。ということで、いただきました。ねえー、いやでも本当にに、ね、非常になんか お酒を飲みながらいろいろなんかあの手元カメラを使って、えー、ソーセージを食べているものとか、まあ、結構いっぱいあって<笑>僕はすあのこういうスタンスって嫌いじゃないなって思いましたねうん全然ありあのありかなしかで言えば全然ありだなと思ってます だって VTuber だからこうしなきゃいけないなんていうのはないからね、法律でも<笑>自由表現の自由市場ですからね、それは全然僕はありだと思ってます。はい、続きましていきましょう。カニパン海賊様でございます先ほどねあの、出ておりましたけれども、カニパン海賊様ね。えー まあ、爽やかな声とね、軽快な口調、そしてね、ほがらかなトークで雑談配信、ゲーム配信、コラボ等でメインに活動されております。動画投稿でボイスパーカッションのね、えー、非常に巧みな投稿もされておりますので、ぜひぜひご覧になってみていただければと思います。はい。で、えー、こちら、カニパン海賊様からいただいているお言葉でございます。配信を通じて表現したいこと、自分の趣味を映像で記録しているだけで、特にないんですけど、こんな遊び、こいつしかしてねえよなー。 ななんて言われるようになりたいですねあとはあれですねいろんな配信者さんと仲良くなってもっと遊びたいですね。 自分おしゃべりなんで、えー、配信の実況とか解説とか、トークのフォローとか得意なんで、そういうのももっともっと出せる場を作っていきたいですね。趣味は広いので、いろんなお話できると自負していますが、えー、今回はご紹介していただけるとのことで、えー、非常にありがたい限りです。今後とも私の友達の部位ともどもいろんな悪だくみをして、えー、面白しおかしく配信や動画の投稿もしていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。最後に。 アーマードコアの配信はしてねということでいただきましたはいえー、と、こちらのですね、えー、と補足いたしますと、こちらのカニパン海賊様ですね、あのー、タヌキの、まあ、お友達のですね、あのー、まあ、とあるスライムのお方がいまして、スライム VTuber の方がいまして、えーまあ、そちらのところでのね、えーまあ縁がありまして知り合った方でございますちょっとごめんなさい、一回鼻かいますね。 すみませんねちょっと花粉症がひどくってで、えーまあ、そんな時に十津町配信をやっていてその十津町でいろいろとねお話をしていた中で知り合ったお方でございますこの度は本当にね紹介させていただきましてありがとうございます えっ、ー、と、コメントの方をね、失礼いたします。えっ、ー、と、アセナ様が、えー、団長ご紹介ありがとうございます。ということで、白の絵ログ様がご紹介いただきまして、ありがとうございました。ということで、こちらこそね、紹介させていただきまして、ありがとうございます。と、と, ところでございます。さあ、続きましていきましょう。竜二様でございます。えー、現在絶賛準備中、新人、竜、竜人系ですね。竜系なのか、竜人、一応、竜人ですね。 新人、竜神系 VTuber のユージ様。チャンネル解説済みでどのような活動になれるのかなっていうのがちょっとこれからっていうところですね。まだちょっと何の情報もない形になりますので、まあ、これから、本当に全てこれからかなと。立ちらの方は Twitter の方で公開されておりますので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、ご覧になっていただければと思います。はい。 えー、そんなね、ユ、えージ様からです、えー。ウーパールーパーを乗って、えー、動物や生き物を大切に育てたい、えー、流形 VTuber の人。まだ準備中なんですが、えー、社長さんにモデルを作っていただきました。配信ではやってなくて、えー、4月後半くらい に, にやる予定となってます。また、都合がある場合には5月くらいだと思ってます。ということでね、いただきました。ありがとうございます。ぜひぜひね、デビューに向けて頑張っていただければと思います。 さあ、続きましていきましょう。ドン。はい、えー、しんえー、こちらの方も新人 VTuber ですね、しぐれ様でございます。いじられ系男の子新人 VTuber のしぐれ様。爽やかな声、えー、もう本当にね、えー、うん、爽やかで芯のある声ですね。うん。 ちょっと芯が違いますね。芯がこっちですね。<笑>ごめんなさい。なんかもう語字がひどいな、今日。えー、明るい口調にね、テンポのいいトークで、ミラティブでゲーム配信、雑談配信を、また YouTube でね、動画投稿をメインに活動されております。はい。たまに YouTube でも配信の方はしているみたいなんですけども、本当にごく稀ていう感じで、ミラティブがメインの活動、配信者というふうになっております。さあ、そんなしぐれ様からいただいているお言葉でございます。えー、y o u t u b e YouTube での配信はたまにですけど、いじられキャラとして歌ってみたとかで、えー、もう、地声ではなく、声を作ったりして、見てくれるリスナー様に笑顔を届けられたらいいなと思ってます。ということでね、いただきました。ありがとうございます。よいしょ。続きましていきましょう。こちら、水なずきれ様でございます。はい。えー、和装美人の朗読系 VTuber の水なずきれ様。 非常に透明感のある艶の艶の、艶やかでね、えー、な声、そしてです、ねえー、穏やかな口調と朗らかなトークでゲーム配信、雑談配信、コラボ配信、対談、晩酌配信から参加型とね、さまざまな活動をされております。また動画での朗読やシチュエーションボイス等もね、さまざまございますので、ぜひご覧になってみていただければと思います。非常にね、声質が柔らかでいいですよ、この方。 さあそんなですね、皆、え、月、ー、レオ様から頂 い, いております。たぬきさんこんばんはお疲れ様です。素敵なお誘いありがとうございます。私は現在、朗読動画を中心に、ボイス系動画、ゲーム雑談、えー、ゲーム雑談企画コラボ配信、えー、夜中の自習室など気ままにマイペースに活動しております。今後の目標といたしましては、人間社会で生きる皆さんの小さな憩いの場所になれたらと思っております。 そのために無理はせずマイペースに楽しくたくさんの方々とご縁を 結, 結んでいきとうございますね4月8日の配信では昨日ですねはい、えー、一足遅れのエイプリルフール企画と称し断層を行っておりますので普段とは装いも口調も変わっておりますが普段の私ともども楽しく応援してくださると嬉しいです少しでも興味を引かれた方はぜひ私に会いに来てくださいね待っているわ たぬきさんを含め、す、え、で、ー、に私を応援してくださっている方はいつもありがとう。これからも一緒にすご、えー、素敵な時間を過ごしましょうね。このような形で大丈夫でしょうか。たぬきさんが私の動画や配信を楽しんでくださり、そして応援してくださっていることを大変嬉しく思います。ありがとうございます。ということでね、いただきました。ありがとうございます。いや、でもこの方ほんとね、すごい声が柔らかで、艶もあってね、あの聞いててね、耳がいい。 あの耳心地がいいですね、本当に<笑>さて、今日も残すところあと少なくなってきたな<笑>続きまして、あいぴょん様でございます、えー、宮城県にある宮城パブリックカフェレストラン不思議のライブスタッフの方でございます。はい えー、こちらの方はですねチャンネルではライブ風景をメインに様々なアーティストのね圧巻なライブパフォーマンスを掲載されております非常に在野のあるね実力派の皆様をね是非ご覧になっていただいてみてはいかがでしょうかご自身で何かを発信するというよりかはこの方もいわゆるハブとなって、えー、この方のチャンネルを使って、えー、通して、えー、そのライブで活動している人 を, を紹介してるって感じですね はい、すいませんちょっと鼻が急遽決壊してるんではい、えー、そんなアイピオン様でございます、えー、こちらこそありがとうございますよろしくお願いいたしますということでねあの非常に短い文面ではございますがいただきましたのでご紹介をさせていただきましたさあ続きましていきましょうはいえー雪の宮雫様でございます セルフ樹脂 vtuber の雪の宮様でございます。チャンネルはございますが、配信活動などはまだされていない模様でございます。 えー、マルチクリエイターとしてさまざまなことにも着手されているため、非常にちょっとお忙しいのかというところでね、あの気になるところではございますが、配信が本当に楽しみな方でございます。あ一応ですね、あの何も映ってないよっていうふうにあの思われるかと思うんですが、一応ですね、あの皆様のモニターですね、に異常はございませんあの、こういうふうなアイコンになっております。はい さてですね、えー、そんな雪の宮様からいただいているお言葉でございます。えー、世田谷大学様はこの度私のような部位の紙切れごときにお声掛けいただきありが誠にありがとうございます。私は白紙という木を照らう表現と取れるような行為を行っておりますが、この姿には誰かの思いを受け止められると、部位とはもっと自由であるという思いが込められております。 そのために身近で真っ白な特別な特徴はない紙として、えー、活動を行っております、えー、また個人の活動であるイラスト小説作詞ゲーム制作などでも人々に夢や希望を少しでも見せられたらと思いますということでいただきましたありがとうございますえだ、ー、しまきたまごさん白い紙ってことそうです白い紙です<笑>白い紙です 本当とガチで白い紙ですなんかあるんじゃないのないんです白い紙なんです<笑>本当に白い紙なんです こ, こちらの方本当に白い紙なんです<笑>髪だけではないですね<笑>用紙の方ですね、はい、さて続きましてこちらの方ニャコガミ でございい、ますね。はい、猫になりたいフェレット森神 VTuber のにゃこ神様穏やかで通る声と朗らかな口調に緩やかなトークで、えー、ゲーム配信をメインに活動されておりますさまざまなゲームをねリスナーと努力して攻略をしている感じでしてねあのどうやればいいのかなって言ってねリスナーがこうすればいいと思うよっていうのをねお互いにこう追い合いながらやってるっていう感じでねなかなか面白 い, い配信でございました はいえー、一応そ、にゃこ神様からいただいているお言葉です。よくわからないですが、ありがとうございます。暇な時にゲームしてみんなに助けてもらいたいだけなので、特別目標とかないですということでいただいております。斬新、そう斬新なんですよ<笑>。非常に、ね、斬新なお方でございます。あ、ちょっと喉が枯れてきた。 ちょっと水をですね一口いただいてさあ残すところ本日もあとお二方になりましたのでご紹介をさせていただきますはいこちらですねシュウユラリ様でございますミラティブ配信者のシュウユラリ様えー、YouTube のチャンネルも存在しておりますがそちらではミラティブやあのリアリティでのねアバターを掲載しております 非常にね、あの、流行るアバターの数々、非常に素晴らしいものなので、こちらも必見となっておりますので、ぜひご覧になっていただければと思います。あのーまあ、リアリティたるきもあのアカウント持ってるんですけれども、まあ、やっぱりね、その、いろいろ、なんだろう、その、毎月毎月いい、毎月っていうのかな、あのー、 いろんなアバターに対するアセットっていうのかな、そういうのが非常に多く出るので、やっぱり結構ね、あのー、可愛 い, いかっこいい、綺麗、えー、とかね、面白いとか、そういうのがいろいろね、作られるのでね、なかなかすごいなと思ってますね。はい。そんな周ゆらり様からいただいております。ご連絡ありがとうございます。YouTube 拝見させていただきました。DM ありがとうございます。えー、世田谷の拓さんありがとうございます。 えー、週ゆらりです主にミラティブやリアリティで、えー、ゲーム配信やたくさんの方たちと雑談したり Twitter ではたくさんの方とグ ル, ショグループショットを載せております面白いフォロワーさんたちとパワーワードを作ったりしたりしてますこれからもたくさんの方たちと楽しい配信できたらなと思っていますよろしくお願いいたしますということでね、えー、いただきましたありがとうございますよいしょ さあ本日最後のお方でございますねうん最後の方じゃないなごめんなさいまだだえー、まだでございましたごめんなさい<笑>はいつくもレスト様でございますゲーム好きな男の子 VTuber つくもレスト様、えー、VC 勢ながらも非常に華やかな調整がされておりまして朗、えー、らかな口調でね軽やかにトークしながらゲーム配信コラボ参加型などをしております是非ご覧になってみてください さあ、そんなね、えー、つくもレスト様からいただいているお言葉です。セタゲン太喜様こちらこそフォロー、えー、していただき、誠にありがとうございます。太喜様の配信で紹介していただけるとのことありがとうございます。また自身の活動で表現したいことを言語化できず返事が遅れて申し訳ございません。表現をしたいの回答になっているかは怪しいのですが、下、え、記、ー、のようなことを過剰、 どううやっっててこうかと思っておりまますす書きで失礼しますゲーム配信をメインにレトロ最近のゲーム問わず難易度の高いアクションをメインに幅広くやっていく 3D モデルを持っているのを活かしてさまざまな衣装を着て、えー、見てくださっている人を飽きさせないようにしたい今後はショート動画も上げていきたいと思っています上記で、えー、質問の回答になっておりますでしょうかということでねいただきましたありがとうございます、うん いや、ちょっとね、喉が、喉がやばい。ちょっとごめんなさい。一回鼻噛んで水飲みます。 すいませんお待たせしましたということでね、えー、残すところはあえっ、ー、と正真証明あとお二人となりましたはいじゃ次の方でございますイエイヌムツ様でございますえーワンライ ラ, ライラック所属の新人 VTuber のイエイヌムツ様明るく爽やかな声と軽快な口調そして朗らかなトークでゲーム配信雑談、えー まあ、作業雑談、歌配信に切り抜き動画の、ね、投稿などもされております。非常にですね、あの、もこもことした小動物がね、楽しく朗らかに配信しているのがとてもね、な和めるので、ぜひぜひご覧になってみていただければと思います。さあ、そんなね、家のむつ様からでございますが、お世話になっております。えー、回答させていただきます。えー、この度は、えー、ご連絡いただきありがとうございます ワンライラクジョワンリリックでございますね。ごめんなさい。失礼いたしました。ワンリリック所属一期生ネットに強い元犬家犬ムツです。いにしえのネット文化に詳しい配信者として、えー、新しくもどこか懐かしい配信を目指しています。新しく配信を始める方に向けた機材や設定の説明の動画を上げたり新しい機材を紹介したりと有益な配信や動画の投稿をしつつも 長時間にわたる耐久配信やイニシアの歌枠などを視聴者とともに楽しんでいければと思います。ダブルベータ時代の残る世界を一緒に楽しみませんか以上となります。何かご不明点ありましたらご連絡いただければ幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。ということでいただきました。ありがとうございます。えー、失礼いたしました。ワンリリックですね。はい、リリック様。ワンリリック所属一期生のイエイヌムツ様でございました。申し訳ございませんでした。 そうなりましたが紹介していただきましてありがとうございました。配信頑張ってください。応援しております。ありがとうございます。はい、さあ、えー、本日最後の方でございます。クメタライト所属、新人 V ライバー、トワニアン様でございます。イリアムでの配信をメインに活動しております。非常に澄んだ甘く華やかな歌声がですね、Twitter の方でも確認が取れますので、 ぜひぜひね皆さんイリアムね、えー、アプリお持ちであれば、えー、まずはねあのイリアムいあので検索をしていただければと思いますはい、えー、そんなトアニャン様から頂 い, いております、えー、現在すでに配信しているので、えー、今後は上のビジョンに乗ることをリスタートとし配信媒体としてはイリアム を使用しているので配信の姿を変えることと一緒に気持ちを入れ替えて1周年になる9月までにお酒の紹介ライバになることと自分のイラストが載っている日本酒を販売することを目標に描いていますということでいただきましたありがとうございますはい以上をもちまして、えー、全24名のご紹介の終了と相成りましたよいしょ ご清聴ありがとうございました。いつもね、本当に素敵な配信ありがとうございます。今回紹介させていただきました皆様の画像につきましては、ツイッターのアイコンを拝借させていただきました。また、タぬキはですね、あのー、表現者様全体を応援している一オタクなタぬキでございまして、えー、今後もツイッター上で総合フォローした方を中心に紹介をしていきます。 であくまで全体を応援しているということなのですけれども、紹介に隔たりが出たりする場合も散見されると思います。あのー、例えばそうです、ね、最後にご紹介されましたトアニアン様のように、えー ののの所属の方をメインに何、ね、何人も何人ももも紹介ししたたりりとかすするっっていうのもあったりしますでもこれは あ, のあくまでツイッターの AI によってこうおすすめ、YouTube、あの VTuber とかが上がってくるのでツイッターアカウントでフォローおすすめですよこの方っていうふうにでその中であのクリックするとたまたまそうなっていくっていう形になるので、ね、ぜひぜひそのあたりは、ね、ご配慮いただければと思います。はい いやー終わった。<笑>あ、でも、だいぶ、早かったのかな。ちょっと後半駆け足になっちゃった感は、ちょっと否めないんですけれどもね。はい。えー、まあ、最後までね、えー、ご紹介させていただきました。よいしょ。まあ、 どちらかというとね、の DM の返信の文面が、ね、若干短かったりとか、まあ、そういう方も中にはいましたのでね、まあ、これもやむを得ないところなのかなといったところでございます。一応来週もですね、えー、ご紹介の方はさせていただく流れになりますので、えー、また来週もね、えー、楽しみに待っていただければ幸いでございます。はい。えー、と、よほどのことがない限り、先ほどご紹介させていただきましたスケジュールですね。 はい。えー、っとこっちじゃないよいしょはいこのスケジュールでよほどのことがない限りはえー、っと来週はこのままいきます まあ、土日はね、多分絶対ずれはしないと思います。あのー、ウィークデーだけになると思うんですけれどもね、はい、そういう形で、えー、配信の方させていただきますので、あのぜひね、えーまあ、どっかの、ね、配信で、えー、楽しみに。 遊びに来ていいいただければ幸いでございますまたね、今回ご紹介させていただきました皆様のね、チャンネル登録、高評価、えー、ツイッターフォロー等々はですね、ぜひぜひ気になった方いましたらぜひお願いいたします。えー、タヌキの方のね、えー、ツイッターフォローあの、ツイッターフォローであって、チャンネル登録に関しましては、えー、お任せいたしております。 えー、という形でね、ちょっと短い形にはなりましたが、本日の配信をこれにて終了とさせていただこうと思います。またね、えー、明日の配信で お, お会いできればと思っております。それでは皆さん、おやすみなさい。お疲れ様でした。